す、ま、ごい。今日は<音楽><音楽> メ リ, メリちゃんがまだおなかの中にいたときにここで写真を撮ったんだよね。ねん ハリ<ス>ーに m アプルナムデグリスユ<ープ>スユ<ープ>スパ<ー>ナ<プ>スバンガタピダリベソムライセジュクディングギトタテハリーニチバス あれお仕事は、今日は午後はお休みでーす。<笑><笑> おいしそう。 グズってますてまけちょっと揺らさなきゃ<笑>美味しそう食べよな。 めるおすごい。 マラバンガン、ナンギスモロー、アピスカラン、バニャフィジャフィジャオカン、モンキン、スワサニャ、エナブー、メルちゃん、k ディ、ディアブルヘンティー、ナンギス、アピティシニ、バグスバンガで。 大手町の森